特別のフレッシュマンは阿蘇市内巻にあります阿蘇市社会福祉協議会にお勤めの男性をご紹介しますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、まずお名前と年齢そしてお住まいの地域を教えてください、えー、森誠一郎です、えー、26歳です、えー、住まいは、えー、内巻になります、はいえー、森さんはこちらの協議、えー、会にお勤めになって もうどれぐらいが経ちますか、えー、まだこあの28年の4月に入ったばっかりのフレッシュマンですあ の, <笑>あの普段はどんなお仕事をされているんですか、えー、阿蘇市が、えー、高齢者に向けて提供しております地域支援事業の中にあります、えー、サービスの訪問や調査に、えー、行っております。 じゃあ、高齢者のご自宅まで行って、いろんなこうサービスのご説明だったりを。はい、はいはい、そうです。結構訪問とかに行かせていただいてます。あの、やっぱり緊張しますか。行く時は。まあ、あの、そうですね。行ったら結構話せるんですけど。ちょっと行くまでどんな人かがわからないので、ちょっとドキドキしながら行くことが多いですね。じゃあ、もうこれまで、あの、いろんな。 ね、高齢者の方とお話しされてきたと思いますが、まあ、お仕事の中でまあ難しかったりあの楽しいこととか何かかありますす、まあ、そうですね、えー、皆さん困ってそういうサービスをあの申請されますので、まあ、その困りごとをうまく聞き出すっていうのが結構難しかったりとかやっぱどうしても若い男からの電話なので。<笑> 電話 の, そのアポ取るときとかはやっぱちょっと怪しい電話じゃないかなっていう感じでなんか警戒されてまあ自分の立場を言ったらまあ受け入れてくれるんですけどちょっとそこがまだ難しいですねでもいっぱい優しい言葉もかけられたりそうですねま あ, あのどうしてもあの困ってる方なので。 まあ、困らないように、はい、あのできるだけこちらから声をかけさせては い, ただいております、まあ、そんな森さんなんですが、えー、現在26歳ということで、えー、ここからちょっと個人的な質問をしますが結婚願望とかは、まあ、ゆくゆく は, ゆくゆくは、はい、<笑>してみたいとは思っております。何歳ぐらいままでにあ 30代前半ぐらいで、はい、じゃあ、結婚するとしたら、まあ、どんな女性がタイプですかそうですね、明るい人、まあ、結婚するとやっぱ家庭を持つので、そうなってくると、家の中がこう明るくなるような雰囲気の人がいいですね。で、やっぱ、気を使わないで過ごせる人がいいです。はい、じゃあ、そんな人とデートするなら、阿蘇市どこがおすすめでしょうか。<笑> そうですね僕は車の運転が好きなので、まあ、大観望とかちょっとドライブをしたいなと思っております、えー、では最後にですねあちらのカメラに向かってお勤め の, あの社会福祉協議会の PR 高齢者の皆さんいや、まあえー、と社会福祉協議会全体で言いますと、えー、子どもから高齢者まで。 えー、地域の困っている方々をです、ね、あの皆さん、真剣に向き合って支えてくれますのであの困ったことがあればお気軽にご相談ください、はいえー、森さんは特に、ね、高齢者の担当ということで何か困ったことがありましたらぜひ。 警戒することなく森さんをですね受け入れていただきたいと思いますじゃあこのコーナー最後はですね森さんは左ピースであのカメラに向かってフレッシュマンの決めポーズをお願いします、はいはい、ではいきますよえ今月のフレッシュマンはアソ市社会福祉協議会にお勤めの森さんをご紹介しましたせーのフレッシュマン